フラバナイスと本位踊りおかえりなさい。そして、ただいままいてまいりました、よさこい魂いです。今年のテーマは、よさこいソウル。ふるさとに感謝を込めて、踊りたいと思います。まいります。よさこい魂、はい。よさこいソウル。